たいですし、まあ来週のラジオのタイミングではもう皆さん全曲聴けていると思いますので、曲の感想なんかもどしどしお待ちしております。では私の近況トークですが、えー、一つ嬉しいお知らせ。私、皆さん祈りの嬉しいお知らせではなくて、皆さん祈りが嬉しいお知らせを聞いたということで、ド、え、ラ、ー、イスちゃん再契約おめでとう。たたたたたた。やったよ<笑>あー。みんな知ってる？ あのね、K-POP アイドルたちにはね、すごくね、こう日本のアイドルとはまた違うね、こう制度があるわけで、こう契約がね、最初デビューしてから7年間の契約なわけよ。だからマンションみたいに2年で交代とかそういうのがなくて、とりあえず7年間、まあ何かトラブルがあったりとかっていういろんな事態はあるかもしれないけど、ひとまず7年走り切る。で、だいたい7年とかでこう再契約するのって、 多くないんですよまあなんか韓国のアイドルたちってそうまたソロになって女優さんになったり結構そのアイドルを、あのー、スタートにしてモデルになったりその個々の魅力を磨いていくためにグループをやってるみたいなとこもあるから生涯一生アイドルみたいのがあんまりその文化としてないらしくだから今回、まあ、私もそ TWICE ちゃんたちがそろそろ7年を迎えるというタイミングで、まあ、ワンスみんなドキドキしてて<笑> なんか全部そのなんかお別れのメッセージにも聞こえてくるとかなんか最新曲聞いてもなんかこれすごい決意してるじゃんみたいな<笑>過剰な妄想をねしてドキドキドキドキしてたらもうトレンドにも上がってましたねワールドトレンドにもなっててもうすごいよすごいすごい本当にありがたいでしかもトゥワイスは多国籍アイドルユニットなので日本人もいればあと台湾のねついちゃんがいたりとかもういわゆるその韓国のアイドル の中でもまた一つこう難しいわけじゃないですかそれぞれにそれぞれの国があってだからそういった中でのこの再契約は本当にでかいと思って もう、嬉しく思っています。私がこの仕事をしたお金をこう余すことなく、あの、トゥ i イスに使える時間が伸びたということで、延命、ありがとうございます。嬉しいです。もう、これからもお仕事頑張っちゃいますから、私。<笑>という嬉しいお知らせがありましたね。あと、そんな嬉しいお知らせを聞いて寝たからかわかんないけど、すごい幸せな夢を見て、あの、ナナさんと、サオリさん、早ヤミサオリさんと、パン屋さんに行く夢を見た。可<笑>愛 い, い <笑>ああなんか奈々うう<笑><笑>さんのおすすめのパン屋さんに沙織さんと二人で一緒に行くんだけどやっぱ人気店ですごい売り切れ続出で「あでも私のおすすめのパン残ってた」って奈々さんが言ってで嬉しそうに こ, うこっちに「二人ともこれ食べて食べて」みたいに言ってくれて「はーい」みたいな<笑>。 気持ち悪いよね<笑>でもすごく今すごいメンタルが満たされてますだからなんかいいことしかないこのアルバム発売週に向けてすごい幸せが<笑>続いているので嬉しい今日はどんな夢が見れるんだろうみたいな感じでとてもワクワクしていますそんな私の近況ですけども。